後でおなじみスーパー パ, ッパートナーみらいひろし、シスターひろみです。さあ、今日もありがとうストレッチ、いってみましょう。ああ、入ってる。ああ、さあ、ということで、ご、ま、覧、あ、いただきまして。さあ、音量をね、ちょっと下げていきます。はい、ということで、ありがとうストレッチはですね、愛してる大好き、ありがとうの言葉を使っていきます。この言葉をね、世界中に響かせることで、いろんなことがね、もう本当に平和になりますよ。 自分のことも愛してる、人のことも愛してる、すべてを愛してるということでね、行きましょう。はい、よろしいでしょうか、ご準備よろしいでしょうか。はい、ではこちらに置いていきます。まあ、いろんなことはですね、本当にいいです、いいですいいですね<笑>いいですか<笑>いいですよ<笑>でいいですのポーズもね、いつでもやっていってください。もうできてますでしょうか、いつものいいですのポーズね。いいです朝からとってもいいですできてますね。 はい、ありがとうございます。さあ、皆さんありがとうございます。では、今日もおはようございます。はい、花さんおはようございます。ありがとうございます。さあ、ではですね、ビフォーアフターいつものようにチェックしていきましょう。ビフォーアフターが継続につながるモチベーションになりますよ。これ重要。はい。では、調子ポジション。足を前に伸ばしたら。 まあ、だいたいちょうどがね。できるスペースをあの確保していただいてやってください。はい、両方の手を前に出します。はい、前、はい、です。はい、そうするとですね。今は手の位置がこのシスターもね。えー、土松さんの上側に来ております。背中の位置もこんな感じ。ちょっと高いです。これがストレッチするとね。前にだらんと落ちてきますので、その変化をご自分で知る。はい。では、お膝の裏の。隙間もチェックしてください。ここね。 もう手のひら1枚分浮いてたりとかしますのでそれがまた変化していきますあと腿の張り具合もねちょっと見ておいてくださいちょっとなんか丸っこいな腿が丸っこいと伸びてないということです楕円形にだらーってつきたてのお餅みたいにだらーってなってくると伸びたなって感じその変化も感じてくださいはいでは早速いきますが左足さんの上に右足さんを向けて指をぐっと離します 愛してる大好きありがとうを2回言うと、えー、8カウントこれを1セットにしていきますはいでは声出していきましょう笑顔で笑顔笑顔笑顔笑顔も重要笑顔になると呼吸ができますからねそれも教えてくださいはいでは行きましょうせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指愛してる大好き縦に動かしてね愛してる大好き隣 愛してる大好きボディも動かす感じ。愛してる大好きお隣。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はいでは、手の指と足の指をさっと握手して。足の甲の上側をお持ちいただいてねじります。せいの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、では今度。 足のちょっと下、土踏まずの下側を掴む感じ、で、ねじります、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、な、イリス、では今度、くるぶしさんを掴む感じ、で、足を振ります、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ボディもね、上下、愛してる大、大ボディごと、<笑>ちょっと盛大にありがとう、ではこれ大きく回します、肘もボディも回す感じ。 これちょっとおひじを立ててやってもいいですせーの愛してる大好き笑顔で大きくねフもは愛してる大好きありが反対回し愛してる大好き肘を大きく回して愛してる大好きナイスはい、では手を離します足首振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下 愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス足だけフリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き左右愛してる大好 き, 大好きありがとう愛してる大好 き, 大好きありがとう継続は力はいではふくらはぎさんを下に置きます右足のふくらはぎさんが床にぐっとつくような感じでふくらはぎさんをぐいぐいほぐして、えー、と体重乗っけてほぐしていきますせーの 愛してる大好きありがとう。笑顔でね愛してる大好きナイス、はい、ではおではさんのちょっと上のケッイさんというところと膝のちょっと上にちょっと内側ねここに手を当てて体重のっけてせーの愛してる大好きありがとう。愛してる大好き 笑顔でね、ももの内側さん全部愛してる大好き体重上半身も使ってますよはい愛してる大好き笑顔でねはいではこのお膝さんもひっくり返します右足さんのふくらはぎ外側さんを出しますはい、左足さんは前ですここで外側せーの愛してる大好きありがとうもう愛してる大好き笑顔でねナイス はい、ではお膝さん右足を立てます。左足は楽な位置に置いて、ラフクラウンズさんのですね。下側ですね。下側を親指押していきます。せーの愛してる。大好き。ありがとう。愛してる。大好き笑顔でね。はい、膝のちょっと下です。膝下をグイグイやります。 ググーーでグリグリやってください膝下グリグリ。せーの愛してる大好き あ, ありがとうグリグリ。愛してる大好き膝のちょっと上膝上グリグリ。せーの愛してる大好き あ, ありがとう愛してる大好き笑顔でね膝周回りグリグリ。せーの愛してる大好き あの、とがったところで、愛してる、だいす、あの、人差し指さんのとんがったところでやっております。膝周りね、はい、今日はこの足を伸ばします。ももの上です。ももの上を、パーでもグーでも、肘でもいいです。え、はい、もも上グイグイせいの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。あの、日によってね、貼り具合が違います。いや、大好きです。 まず は, い、はつま先を膝さんを内側にします。そしてはももの横さんをほぐします。今と同じ勢の愛してる大好きね。張り具合が違いますね。も愛してる大好き。もうセットはい愛してる大好きありがとう。<笑>張り具合が違いますね。はいです。ここね結構ほぐしたいから2セットやりました。はいではこの、えー、左下のくるぶしさんを今のもも横さんに当てます。 で、ちょっとしか動かない方もいらっしゃるかもしれないけど、これをね、なるべくこう股関節の方までこう、うん、ほぐせる。股関節の方まで大きくね、いけるようにしていきます。くるぶししごき。つま先を引い内側ですよ。せーの、愛してる大好きありがとう。セラに愛してる大好きワンモーセット。愛してる大好きありがと愛してる大好きナイスイレス。いいです はい、ではこの足さんも置きます。で足も足を立てます。ももの後ろ側さんです。ぐさっとさしてぐいぐい。せーの、愛してる大もも裏ゆさゆさあ。はい、愛してる大好きありがとう。はい、ももの内側ゆさゆさ。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好 き, あ り, 大好きありがとう。はい、ももの外側さんをゆさゆさします。 桃外ゆさゆさん、せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きありがとう。はい、ナイス。ではですね、膝下さんに手を当てて、膝裏をぐいぐい、ぐいぐいほぐします。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、笑顔でね、はい。では、膝下、ブラブラ。背筋を伸ばしたら、膝下、力みを抜いて、ブラブラさせます。 今膝の下にぐっと手を当てておりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスそしたら手をですねちょっと下に下げます手の位置をちょっと下2センチ5センチはいせーの愛して2センチぐらいありがとう愛してる大好きありがとうまた 2cm ちょっと下げますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス はい、でこのお膝さんは後ろマーメイドおつわりさんが出てきます。ここで横つわりさんですね。背筋を伸ばして、これはい、えっ、ー、と右足さんが前に左足さんが後ろのマーメイドつわりさんに今なっております。背筋を伸ばします。頭が切れてますね。この<笑>ちょっと待って<笑>。頭が切る。ちょっとだけ。はい。いいです。 は, いではえー、マーメイドズワリさんになりました後ろのつま先さんを伸ばしていただいておいていいですでは右足さんの右右腰さんに手を当てて腰骨さんそこをスルッと落としたところをグイグイほぐしますせーの愛してる大好きありがとうここよくほぐして愛してる大好きもうちょっとお尻さん側に愛してる大好きちょっと後ろがねありがとう愛してる大好き ナイスはい、では背筋を伸ばします骨盤転がし左手の前のおひざ、ね、の, の外に手を置きますでみえ、えっと、後ろ足のお尻さんに手を当てて骨盤を転がす感じに右の腰骨さんをです、ね、前足の膝、左足さんの膝の方に持ってくるで前に行ったときは背筋をぐっと伸ばしてちょっと反る感じ背中が反る感じでおへそが床向き はい、後ろに行った時はおへそさんを丸めてボディが丸まる感じおへそが天井側はいでは行きましょう後ろからせーの「愛してる大好きありがとう」骨盤転がし盛大に「はい、愛してる大好きありがとう」笑顔でね「愛してる大好きナイス」えこれ、ね、2セットやったねここ2セット はい、では背筋を伸ばします。左手さんを左の腰の横に置いて背筋を伸ばしたら右手さん腰を持って肘肩これをぐいぐいねじります背筋を伸ばし て, 右手腰持って肘肩、ね、せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンママセット愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスいいです ここまでバッチリ笑顔でいいですマークをお願いしますこれはストレッチの最後にこれ入るセットセットですはい OK では右足終了はいでは足を伸ばして右足はなんかねもうシスターのかかとかかとの位置がもうね伸びてるんですよこう差があるの分かるかな右足の方がかかとが2チ三3ンチぐらい伸びてるはいでおひざさんが下にいっております膝の隙間も違う はい、右手どうぞつま先ほらこんだけいきましうボディが下にダランとなってきましたよ左足さんはまだだから背中の位置がちょっと高いですこれ左足さんと右足さんね、えー、全然違うねはいではちょっと休憩水分とってくださいえ水分とってデトックスはいじゃあご自分のボディの変化何かあったらねお書きいただければと思います はい、私、水分取らさせていただきます。水分、シスターがいつも飲んでいるのはさゆさんですさゆさゆさんが一番いいね一番っていうかまあいろんなお飲み物はとってもいいけど朝起きた時はやっぱりさゆさんを一度お飲みいただいてそして寝る前もさゆさんをねコップ一杯お飲みになるっていうのが一番一番で、まあ、シスターは一番いいと思っておりますお洋服と同化してたね、ここ。 ええー、ほぼ一緒<笑><れた><笑>はいさゆさんお飲み い, たあいやお水分さんをお取りいただくとデトックスよろしくないものがねあのリンパが動きますストレッチするとリンパが動きますのでよろしくないものをお出しになることができますでそのお出しになるためにもまず水分をお取りいただいてでストレッチ終わったらまあしかるべきところにお行きいきだいてお出しください。 後 で, ですね、継続、ストレッチはね、継続が重要でございます、継続継続するためにビフォーアフターをチェックするんだけどで継続のコツといたしましては何しろ、記録する、<笑>記録ですよ、カレンダーに丸をつけてもいいし、えー、手帳にね、カウントを書いていってもいいです、このカウントが増えていくことがね、どんだけモチベーションをアップするかっていう。 あもうこんなにいや続けてるんだ私みたいなそうするとまた続けようみたいな続けてるのを止めたくないわみたいなあのこれラジオ体操さんに反抗いただくじゃないですか<笑>あの感じ自分で自分の手帳に反抗をするシーターやってますよはいこれ是非継続するためのコツでございますのでね是非やってみてくださいいいですかとてもいいです はい、ありがとうございます。いいですのお返事、ありがとうございます。はい、では左足さん行ってみよう。あはいではですね、左足さん右足を伸ばして左足を乗っけます。指を横に開いて縦に大きく振ります。ありがとう、大好き、愛してる大好きありがとうの言葉をね使っていきましょう。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きお隣、愛してる大好きありがとう。 記録がが重要、ありとう、愛してる大好き大人に愛してる大好きいや本当と記憶のみ愛してる大好きありがと う, もう私本当ねいろんなことを記録して、えっと、習慣をいっぱいつけてますよいろんな習慣山盛りてんこ盛り人生のね一日の半分は習慣で終わるってね言われております はい、では、指をぶさった習慣が人生を作っていくあまたいいこと言っちゃった<笑>では左右手さん、足の甲指先人生は習慣の決まりせーの愛してる大好きあーりが習慣をうまく使いましょうということですありがとう、はい、では足の甲のちょっと下せーの愛してる大好きあーりがと愛してる大好き笑顔の習慣重要だもんね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 愛してる大好き笑顔でねはいでは指をさっと取ります足振り愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがと う, がとう足だけ振りそう。シスタ今日だいぶボディさんも戻ってきましたのでいけると思います背筋を伸ばして両手両足振りねはいボディータします両足折りますいやでもね無理はしませんよ背筋を伸ばした両手両足 で盛大にふてえの愛してる大好きありがとうちょっと刺される愛してる大好きありがとうワンセット愛してる大好きありがとう大きく愛してる大好き貯金寄付はいはい皆さんまだきてるかなタラはいいいですナイスマッチはいどういたい脇端っつえ左の脇端っつなさんはちょっとお手紙をしております。 もうじき、もう一週間だからもうじき治ると思います。はい、左足さんをふくらはぎに、ふふくらはぎさんを地面に置きました。体重カフェでキュウリの塩もみせーの、愛してる大好き。笑顔でね、はい、愛してる大好き。ナイス、はい、では膝のちょっと上、けかいさん、せーの、愛してる大好き。ああ、りが笑顔でね、愛してる大好き。はい、内もも全部、愛してる大好き。 ありがとう体重かけて重さの使いどころご自分の重さの使いどころはいではこの膝さんを反対側にひっくり返して左足さんのふくらはぎさんの外側あこ外側はいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き自重のストレッチっていうねご自分の重さでやるストレッチが一番楽ちん 楽ちなし脱力しながら、ね、力をかけるっいやつはいはぎせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい膝のちょっと下ゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝上ゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス膝周りお皿の周りゴリゴリこれとんがったところでお願いしますこここの、こここ このとんがったところねはい、それの愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き、ナイスはい、で、は膝を伸ばして、もも上グイグイ肘でも手でもグーでもいいですせーの、愛してる、大好き、正代に愛してる、大好き、ボディもゆすっていく感じつま先、を膝、内側、ももの横ですせーの、愛してる、大好き、ありがとう いいです、愛してる大好きああいい、ナイスはい、では左右足のくるぶしさんを左のももの上にの腿もも横さんにのけきますつま先内側に入っておりますよつま先内側膝を内側にすればもも横さんが今出ておりますそこに当ててしごきますくるぶししごきせーの愛してる大好き痛い痛い<笑>痛くてもいいですああいいや愛してる大好き痛くても笑顔です 愛してる大好きナイスイです。はい、では、それを置いていただいて、お膝さんを立てます。ももの裏さんをぐい、ぐっと指入れてゆすぎます。ももも裏ゆさゆさ、そういうの愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。笑顔でね、ナイス。もも内側 が, がっつりくさんで、もも内ゆさゆさ、ゆさゆさ、そういうの愛してる大好き。ありがとう。 愛してる大好き笑顔でねはいも う, もう外当よさよさ外当がっつり持って愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいではこの足さんを膝さん膝ざ裏グイグイ膝裏ぐいぐいせの「愛してる大好きありがとう」愛してる大好き笑顔でね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 マーメイドりになっておりますよ。マーメイドは、えっと、人魚さんですね、はい。では背筋を伸ばして左腰に手を当ててぐっと体重かけたらユウさん、ユウさん動かします。せーの、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。もうちょい、愛してる大好きお尻の横さん。はい。愛してる大好き笑顔でね、はい。では背筋を伸ばします。 はい、では左手3、骨盤転がしいきましょう左手さんあ右手3は右のお膝の横、はい、左手さんはお尻、はい、この腰骨左の腰骨を右もお膝の方に持ってきてちょっと反る、背中を反る、はい、後ろに行った時は背中を丸めるこれでおへそは天井側、はい、前に行った時はおへそが床側になるように骨盤も大きく転がすこれ結構重要。 後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがばませた愛してる大好きここね背筋がよく動きます大好きありがとう背筋がねよく動くとあの骨盤をね支えている背筋さんが緩んできますのでそうすると骨盤の位置がね整ってきますので骨盤転がし結構重要 ははい、では背筋を伸ばします。今度骨盤ネジ右手さんを右の腰の横左手さんは腰左腰腰と肘と肩を大きく回す背筋はまっすぐせーの愛してる大好きありディう。だいぶいいです好きありディう。バママセット愛してるってもうちょっとあれ愛してるし皆さん盛大にシスターちょっと副社金さんがねちょっと負傷中でございます、はい こんな感じ。はいでは、両しできました。いいですかいいです。いいですのポーズ、最後お願いします、はい。ありがとうございます。では、足を解放して、いいですのポーズも行きましょう。ね、これを持って、せーの。ちょっと上げて、いいです。できてるはい、いいです。<笑>はい、これでいいはいでは、両足。あ、ごめん。 ちょっと両足骨盤転がしだった失礼しました<笑>はいでは、えー、とマットを畳んでいただいて座骨さんを当ててくださいこれが終わって全部終了ですね背筋を伸ばして両足を、えー、肩幅3ぐらいに開きます背筋を伸ばしますで骨盤をこれも転がしますので後ろになった時はボディが C の字おへそが天井向き背筋を伸ばして前に行った時はちょっと反る感じねおへそが床向きでございます はい、では背筋を伸ばして後ろからせーの愛してる大好きありがとうだいぶいいですよ私のボディが<笑>ありがとう皆さんのボディも愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きナイス、はい、では今度こそ最後クイックバージョン頭の位置はあまり変えずに骨盤だけ転がしております盛大にどうぞせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう愛してる大好きなイですいいですさあということで最後のいいですポーズいきましょういけますかよいしょ足が上がるかないいでーす伸びしろたっぷりもちょっと伸びしろたっぷりの皆さんいきましょう伸びしろたっぷりー見るかなはいありがとうございますさあということで無事 いいですよ、いいですじゃなくてありがとうストレッチ終了頑張った自分とみんなに拍手いいですはいではチェックタイムです両足をお伸ばしていただいて今やった左足さんですね左足さんがどんな感じかをチェックしますはい左手上げて左手ああそうそうほらだいぶ落ちましたそして土松さんのところまで指が来ましたはい右手さんどうでしょうね あの途中でご参加なさる方もぜひご自分のボディを最初チェックしてから参加してください、はい、では左裏、ま裏、あ、これね映像残ってますから最初からぜひやっていただくのがいいと思います、はい膝裏さんの隙間どうでしょう私の隙間さん減りましたしももがちょっと横長ベロンっていう感じになりました成功はいありがとうございます成功しなくてもね別にあのクオリティはね最初は求めませんよ な 習, う習うより慣れろいいね習うより慣れろ慣れていくうちにだんだんできてきますの、ね、で大丈夫ですはいということでシスターの、うん、小藤さんイエーイはい皆さんのボディの変化いかがでしたでしょうか言っていただいてもいいですあっ花さんき今日昨のの時にももが痛 い, いそうなんだ<笑>は い, いそうそう記録ねぜひ記録してください記録がですね モチベーションにつながりますあの本当自分にハンコを押すってね重要ですまあんなら私が本当は押してあげたいぐらいですけれども<笑>押してい押してられない場合は私あのご自分で押してみてください OK のハンコよく大変よくできましたみたいなハンコをね買ってくるんですよあの売ってますからそれをね押すはいでは音ンパンプラス2 こちら3月、えー、と2月20日日曜日に開催したオ ン, パンオンラインパントマイムプラス2ということでこれ、えーと、リアルでもやりましたで オ, ンオンラインで見れます、でこれがですねもう間もなく終了になりますよ、3月6日の17時までやってます、シスターの QR コードございます、QR コードさんからお入りいただいて、感激ざんまいライブさんというところでやってますのでぜひご覧いただければと思います。 はい、そしてですね、チケットは出演者はこんな感じ。まあ人気者お揃いですよ。はい、そしてですね、シスタの、えーのビデオ上映会。シスターひろみのこちら、ひろみの日の字というビデオ上映会がございます。これシスターがですね、修行して、パントマイムの修行をしていた頃の、若かりし頃のシスターが出てくる。<笑>出てくる公園です。 今も若いけど当時の若かりし状態のシスターがパントマイムをソロで初めてやった時の公演ですよ怖い怖い<笑>いや楽しい楽しい面白いですよ可愛い可愛いって自分でもう先に言ってきますけど超可愛いですよはい、3月26日土曜日2時と6時はいこちら QR コードこちらもございます このの qr コードでねあの画面越しにポチってやっていただくとお申し込みができますのでぜひ見にいらしてください、えー、楽しい<笑>ビデオちょっとビデオ上映会ちょっと初の試みなんだけどちょっと楽ししみにしてますあの映像を見ながらトークとかも入ってますのでそちらも楽しみにあと私が学んだですね名木孝夫先生っていう偉大な先生がいらっしゃってもうねだいぶ前にお亡くなりになってるんですがその方の。 その先生のですね、まあ、貴重な映像もちらっと、ね、お見せしようという素晴らしい企画、ね、楽しみにしておいてください。はいということで無事今日もありがとうストレッチありがとうございましたご参加ありがとうございましたでは今日もねす晴らしい一日をお過ごしくださいあのす晴らしいフライデーフライデーですねおおあやさんいらっしゃいません 習, ううなん習うより慣れるバイシスターそうなんです習うより慣れるあのねクオリティを求めちゃうとね 進まないんですよあのやりやり出せないって感じやり出せないことよりもやっちゃってから改善していく<笑>そういう方式みきり発車大歓迎みき<笑>りみきに発車ライフみき<笑>り発車人生を私送っておりますでもそれでねあのいろいろあの経験を積むことで回数を生んで積むことを経験していくことで改善していくからねいい方向にもうね。 本当はまずやっちゃった方がいいと思います私的には、はい、では並ぶようになれればはいありがとうございますということで今日もね無事終了いたしましたひがつきましたねよかったですはいでは今度えっと明日土曜日もまたございますで来週も火水木金までやります今週土日 水木、木金月曜だけお休みになってますがぜひ参加してください今日も本当にありがとうございます皆さんとってもいいですはいごきげんようハ i ナイスデイチャオー バ, バイバイ